Ultima ァ a r m は Ultima Token の主要なマイニング管理サイトであり、ダッシュボードでファーミングが行われるスペースです。このチュートリアルでは Web サイトのダッシュボードがどのように機能するかを説明し、主なウィジェットとセクションを見ていきます。メインページの上部に Responsibility Indicator というウィジェットが表示されます。 このウィジェットが正しく機能するには履歴データを収集する必要があります。これにより更新されたファームの開始後をしばらくしてウィジェットが完全に機能するようになります。下の方にはファーミングのプロセスとステータスに関する重要な情報を示すウィジェットがあります。画面の左側に Ultima Available Balance、Ultima Upgrade Balance び Total Farmed Amount の3つのウィジェットが表示されます。 Ultima Available Balance は現在出金可能なトークの数を示します。Ultima Upgrade Balance は新しいライセンスを購入できる Ultima 金額を示しています。Total Farmed Amount にはすべてのユニットによってミンティングされたトークの量が表示されます。ウィジェットの下部にある数字はすべてのユニットのファーミング総額です。 トトルマックスロードは利用可能でアクティブなすべてのファーミングユニットのマックスロードの合計を示します。Available Max ロードはファームにロードできるトークの数を示します。Use d Max ロードは使用されたマックスロードの指標を示します。以下はファーミング速度、ファーミングスピードに関する情報です。ファーミングスピード指標によってはファーミングの収益性が依存します。 同時にファーミング速度は毎月低下します。速度が速いほど利益が大きくなるので早めにファーミングを始めることをおすすめしますいかに購入可能なライセンスとファーミングユニットが表示されますそれではファーミングヒストリーセクションを見てみましょうライセンスを購入し1つ以上のファーミングユニットの料金を支払った場合このセクションには購入した全てのユニットが表示されます ユニットのカードには次の情報が記載されています。スタートデータはユニットを購入し、ファーミングを開始した日付です。ファームドトータルアマウントはユニット有効の全期間にわたって既に採掘された、今後採掘されるトークンの数です。ファーミングスピードは速度、またはファーミング係数です。ファーミング係数が高いほどユニットの利益が大きくなります。毎月の係数が 30% 削減されます。 マンスリーファーミングはファーミングプロセスを通じて毎月生成されるトークンの量です。各ユニットの下に、小ディテイルズボタンがあり、クリックすると、この製品の詳細情報が表示されます。特にトランザクション取引の重量日、ステータス、金額というファーミング取引に関する完全な情報が見られます。また、フローズンヒストリータブには、凍結したトークンのソースが表示されます。 このチュートリアルを見ていただいた後、ファーミング機能の操作について質問がないことをお期待しています。それにしても質問がある場合は、サポートチームの support.ultimafarm.com を通じていつでも質問できます。高い利益と素晴らしい成果をお祈りします。